皆さん、明けまましておめででとうございます。す。モンンスタター・ー・ーーーハワルドプロデュサ去年2017年はですね E3 で「モンスターハンターワールド」プロデューサーの発表させていただきましてその後、ゲームズコン、えー、東京ゲームショー、えー、そしてあのパリゲームズウィーク、えー、PSX などさまざまな場所 で, です、ね、出展してさせていただいたりとかですね、えー、とファンの皆様にお会いさせていただいていろいろお話もさせていただいて本当にですね充実したあの1年でした。 えー、さらにですね、年末12月のベータテストでもですね、多くの方にプレイしていただき、本当にありがとうございます、えー。いよいよですね、モンスターハンターワールドのコンソール版、今年の2018年の1月の26日に、金曜日ですね、えー、ワールドバイト同日発売となります、えー。皆さんぜひ楽しみにしていただけたらと思います、えー。そしてですね、PC 版ですね、こちらの方ですがですね、えー、と今頑張って作っておりまして、2018年の秋頃に、 リリースできる予定で今開発を進めておりますまたですね詳しい日時に関しましてはですね情報のアップデートがあり次第皆様にお伝えいたします えー、そしてですね、えーと「モンスターハンターワールド」の方ですが、えー、と1月26日、えー、金曜日にコンソール版が発売した後もですね、えー、モンスター追加とかのですね数回のアップデートも考えておりますのでより長く皆様に遊んでいただけたらと思っておりますので是非よろしくお願いします、えー、それでは皆さん2018年も是非よろしくお願いいたします